柴田さん。柴田さん。<笑>もう、本当に、あんた何やってるんですか<笑>あの、何でしたっけ ?100 日後に死んだワニ。でワニを救いたいんだのなんだので、思えばインドは葬式を やるだの意味わかんねえよ。って思えばさ、あんた、最終的に電通案件だったって言ったよね。お前それわかってたんじゃねえのか なんでそこでこういう動画で人の気をそらそうと動いてしまったのかね、君は。正直言うとね、君はね、もうね、パチンコ家業で食ってんのか、プロレスで食ってんのか、YouTube で食ってるのか、 評論で食ってんのかわかんねえんだよ。って思うぐらいちょっと今絶望してますね。っていうふうに考えてるんだけど、正直言うと僕石原は、柴田さんこと斎藤光さんを救いたいんです。 って思ってこの動画を上げてるんですが、反応悪くなるのはもう必然的ですよ、もうこんなの。柴田を救いたい誰もそんなことやる人なんかいませんよ。<笑>まあ、今度機会があったら私、石原さんと、 パチンコじゃなくて、ジョイポリスで遊ばねえか。ジョイポリス。ジョイポリスはいいよ。同心に帰れる分、大人的な楽しみ方もできるんだ。見方がちょっと変わるだけで、 大人になれる子供にもなれるそれを一緒にやらないかっていう感じのね動画かと思うでしょうまあ実はもう一つちょっとご報告があってまああの 去年ぐらいですかね、去年ぐらいに、あの、ごちんこと後藤真希さんを救いたいっていう動画を上げていたのが、それでもう、ちょっと形は違うけれど、なんかチョコレートの CM やったらしいですね、そのオーガニックの。 なんとなく違う形ではありますけど、捨てる神あれば拾う神はあるっていうことだけは、ま、証明されたわけですね。ま、はっきりと言えることは、俺がそんなこと言わなくても救われ、神はいたっていうことだよ。勘違いしないでください。